そ、え、れ、ー、踊り子の皆さんよろしいでしょうかそれではご挨拶の方していきたいと思いますそれでは踊り子、気をつけ会場の皆様に礼よろしくお願いしますはそれでは一、えー、曲目になります一曲目はですねあの 昨年あの私たちは初めてチーム の, あの初のオリジナル曲ということで作成しました「アンチュータンベーチトンベーナ」という曲になりますえあの本当にタイトル の, あの言葉通り東村山の方言を取り入れた、えー、曲になりますでまたあのところどころですねあの亡き志村けんさんのいろいろあの変なおじさんだとかですねとひげダンスだとか それとあと民謡である東山「東村山音頭子こう歌」こういうのを取り入れた曲になりますで作曲の方ですね「進行港なら秋田県のチームワゲモン」の代表さんに作成していただきまたえ振り付けの方をです、ね、同じく秋田県のチーム○、うん、マ ラ, マラ愛好会の代表さんに作っていただきました本当にあに楽しくコミカルな曲ですのでどうぞあの手拍子の方を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 テンシャーフェスターを踊りこしたいさあテンシャーフェスタを踊りこたえ富士見町秋祭りでも張り切って参りましょう Oh no!